一つはこの津賀なんですよね。これ、ですか。はいはい。津、津賀っていう木ですか。そう、米津賀とかって山にあるんですよ。ああ、はいはいはい。これは、なんか思い出が。私が若い頃、山に行くのが好きで。ええーはいはい。山だと津賀はこれね、分布は標高のどちらかというと、千メーター以下のところを。 なんですよところがそれより高いところ標高にはコメツガという鉱山性の同じ仲間の木があるコメツガっていうんだけどね、はい、でまあそのコメツガがあのちょうど6月から7月頃い行きますとあのちょうどその新芽がね伸びてちょうどこういう状態であの黄緑色のすごくこう。 綺麗な感じでね、ちょうどまあ、ええうんまあ、緑の花ってのはないけれども、はい、本当にこう花が咲いたような感じで新芽がこう伸びてましてね、はいまあ、すごくきれいだなってい う, こう印象を、うん、持ってたもんですから、はいはい、でたまたま歴史のある木っていうか、ええ、昭和278年頃には盆栽というね、えー、今でこそ盆栽世界とか、はい、近代盆栽とかいろいろありますけれども、ねえー、その当時は盆栽という 小林典夫さんという方がこう盆栽の雑誌として世に出したもんで500号まで続いたのかなはい盆栽紙の写真にこれが載ってるんですよ。もっとこんな太くはなくもっともっと若い感じのが載ってましてねでそれをたまたまひとめたっていうかあこの木がそうだっていうことでそれとこう比較してね ここう載せたたともあったんですけどまあ、そんなことで、強い印象があったもんで、うんうん、盆栽作りに挑戦しようということで、なやったのがこの1本なんですけど、ねうん、もう50年でもないけど、<笑>これ、最初、目にしたのが、昭和42年頃だったかな、1年か2年頃ですよなるほどそれから見てももうね、50年。 近く立つわけです<笑>ちょうど今新芽のきれいな時なんですよ、ええ、これがこう新芽が今もう芽が摘んでるけれどもこう新芽が伸びてね、はいえー、こうなってきてこういうふうに芽が開いてくる頃が芽摘みのちょうどいい時期なんでうんこう引っ張るときれいに取れる、ね、次の芽が、はい、こう締まった細かい芽が出てきて、うんうん、それでこう整えるんですけ ど,、ねなるほどうん、本当にお花みたいです、ね、とか。 綺麗う。綺麗です。でねまだまだこれねただ目出しがちょっとばらつきがありましてね、うんうん、こっちまだこれからなんですよ。あ本当ですね、これがツガの特徴で米津がは一斉に芽が出てきます、はいはい、どっからでも同じような状態で出てくるんだけどこのツガはこうなんていうかなばらつきがあるんですよ。へえ。 あの葉はね米つがあってその米ってのは米粒みたいな感じの葉という意味もあってうんうん、うんね、でこれはつがなんですけど通常もうちょっと葉はこう大きいんですけどめ、は、つ、い、みをすることによってまあ米つがと同じぐらい同等の葉に仕上がってくるんですよね、うん。 盆栽界ではそんなに多くはないけど、まあ、あんまりそうですね見ないかなって、まあ、若い頃山に登ったその強い目指しの頃のうん、うん、印象があるんでなるほどこれ盆栽ないかと思ったらたまたまありまして、えー、それからずっと長年こう培養管理続けてるんですけ ど,、ね、なるほど当時はねあんまり今でもそうですけど粘りがあんまりなかったの、うんうんうん、それでもやっぱり長年持ちこたえることによって今ちょっと苔で見えませんけどこういうところに粘りがきてきてちょっありますね、はいはい肌も大きく ね荒れてきたし、うん、苔も乗ったりで、古さがね。あでもこれ、日ゴケが生えるんですね。そうです。日ゴケが生えるんですよ。へえ。肌もなんか面白いですね。ちょっと 黒, 黒いですけどね、うんうんうんうん。部分もあるけど。うん、寄せ植えね、はい。寄せ植えですよね。まあ 父親が私の先代が養せ、はい、の作り方っていうかそれをまあ一つの形としてえ作り上げたものがあるんでまあそれに乗っ取ってやっ作ったものがうちには結構ありますけどね。で、は、し、い、にかかわらずできるんですけどやはりあのまあこれも楓ですけどね遠近法を使った植え込みなんですよね、はいうん、私どもの養せはね。 長短っていうかね木のこういう細いのもあれば太いねその中間もあるあと背の大きいのもあれば低いのもあるで植え込みもただ植えただけだと植林みたいになっちゃうんでそうでなくて幹をこうつけたり離したり奥行きっていうんですけれどもこういうここにこう空間手が入るようなこういうところを作ったり。 その固まってはいるんですけどみんな微妙にその秋があったり太細もある上端もあ る, るそれでまあ今ちょうどこれ葉が茂ってるんで、はい、なかなかその感じがつかめにくいんですけど、えー、落葉してる冬場ね、はい、これはよくわかるんですよね、うんまあ、これもこれは私のが若い頃二十歳ぐらいの時作った木だから<笑>、うん、22356ぐらいま で, の、ねい で, ねうん、でもっと若い木もありますよ。 これちょうど目が伸びてもう2度目の目摘みは、うんうんえー、がりに入るんですけどこれはまだ作って3年ぐらい。年、ええ、ただ素材は元立ってますけど、ねえーうん、でもこれも見てもらうと幹の太細がありますよねこれが一番太いこれ新木親木とも言うんですけども、うんえー、これを取り囲んで細いもので1つのこの奥行きをこの三角形でね それとこう正面で見ると向こう一番円形なんですけどあの部分はこういうふうに細くて小さいものを使って遠近法ですからそ、うん、れによってこの遠くの景色を見せるということもあるるだ一つの盆上に、ただ植え込んだ林じゃなくて植林したんじゃなくてそういう味わいを持った自然風に作るということがね。 伸びてるわけですよ今時期が時期ですから で,、ね、でこれをまた剪定して芽摘みをして整える楓ですけど一番これは私の父親が作ったもんだけど、うん、えまたこれは独特でしてね放射状になってる、ねうんですかそれと幹に模様があるんですよね確かに、うん、これがねこの木独特のまあこれこそ作って父親が作ったもんだからそうですね<笑> 80年超えてるかな うへ、ん、ええー、まあ減ったんすかあのー、うん、ん、多少それはありますそうですね。それに補充したりもしてますけどでも補充したものでももう40年以上経つ。<笑><笑>ちょっとねやっぱり長年こう培養をかん、はい、培養してますと部分はね出しっていうんですけどもねこの部分ね、はい、ここはねこの方や土の面積が多いでしょははい、はい。だからねどうしても太るんです。なるほど。うん。ね。 極端なことを言うと、その親父審議よりも太っちゃう。ケースもたまには出てくるんで、そういった時には一部それを入れ替えて直すこともあります。端の方が太くなりやすいんですね。なりやすいんです。あの土の面積が多いからね、えー。後ろの方はもう何十年か40年ぐらい前に。 ちょっとこう入れ替えたものものありますなるほどでそもそもこういう盆栽の素材シ、はいえー、を種から作るとみんなまっすぐになるんですよそうです、ね、直感になる、はい、ほとんどが。はい、だそれは直感っていうのは味わいがないっていうことで、はいえー、多少模様はつけますけどこれはそもそもつけた時にあのなんかね聞いた話ですけど石についてたそうです石付きだったんだ。 もともとだからそんなことでちょっと幹に模様が取れたのかのわかりませんけどこの木だけは独特のこの模様があって、ねうん、模様あるのもいいですねそうですねだから大体があの薄模様ですよね岩のは ね, ね、うん、結構まっすぐなやつよく見ますよねそう まあ、これ枝今こう葉があって分かりにくいけどみんな枝細かいです、はい。で枝を細かくするにはもうこれはもう盆栽を作り上げるにはの一つの手段として、はい、芽摘みはもちろんだけど葉刈りという作業がある、はいね、葉刈りをすることによって枝数を増やす葉を小さくするそれはイコール枝が細かくなるということなんですが、うんまあ、だから冬場はねいいですよね、うん、だからもうこれもう 2, 2度ぐらいこの芽摘みと大きい葉をはが 利用する方法を取ってます。今年今年ですか。今年、えーえー。そんな頻繁にやるものなんで、ね、だいたい三回、最低でも三回からやるようですかね。この時期、まあれから。う, ん、うん。この時期。えまだやりあのあれですけど、真夏になると、はい。三十度超える日が続くようになると、はい、目止まり、目は止まりますけど、ねうん。その前にやると。やと、はい、えー。葉が細かいということは小さい、まあ小さいっていうことですよね。うん、っていうことは枝も細くて。 細かくなる。なるほど。毛やきとかも一緒なんですかね。そう。毛やきも造曲類みんな一緒です。なるほど。うん、ただモミジに関してはね、なかなかそれが違うんですか。うん。違いますけどね。毛やきとか替えだとかソロとか、えー、そういったものをね、えー。で、まあ湯沸しでで寄せを作ったりすることも今おーイワシデ見られますね。これはあのソロによく似てます。えー、赤目ソロでね、うん。これも立派ですね。 旦那さんがこう手掛けた、木みたいなので、この代表的なやつとかって。そうね。例えば、あの、受賞歴もたくさんあられるじゃないですか。そうですから、さっきの楓も、ね、もっと、あの、四十年でもないけど、前に。作展で、雑、う、木、ん、の部門では、あれはもら、あの、私が。もらったもんですけどね。作天創作盆栽で、ねへうん。山も道。これはね、私、すごい二十。 二三歳の時に種をまいたもので種。種。未生。へえ。作り上げたもの。二十二三歳の時、ね。だからもう五十年。五十年かな、もっとたってる。たくさん未生した中でも優秀な方でしょうかね。ね、まあ、すごいです ね, ね、粘りが。そう、そう、粘りがね。モ<笑>ミ<笑>じゃこうなりやすいんだけど。はは。ね、すごい粘りが大きくなってくる。まあ、だから年数作る。要は。 盆栽作りっていうのはやっぱりね変数なんですよね。うん、なる、うん、じゃ今の若い人の<笑>種からそうそうここまでの木が作れるってことですね、うん。作れるってわけです、ね。でも思い出は何十年分も。うん、そ, うそう。<笑><笑>じゃなかなかねあの何年経ってます樹齢何年？これははっきりと、うん、例えば樹齢50年とか言えるわけですよね。はい、はいうん、自分でやってますからね。あそうですね、うん。だいたい盆栽のいわゆる樹齢っていうものは推定ですから、うん、あくまでも。すごいな。<笑> 種 か, ら<笑>うん、種からだからほか<笑>にもいくつかありますけど ね, ここねもうこんだけあると、はい、なんか一番なんか気に入っているとかええええ決めれないですよね。<笑>まあでも思い出だとこういう、思い出だとええいええ、ねうん、いくえかありますけどね。そうですふうええええええええええええええええええええええええまえええええええええええええええええますえええええええええええええええとええええええええええええええええ